皆様よろしくお願いいたしますはい、えー、改めましてこんにちはビゾンなル子会安香と申します、えー、今ご紹介ありました通り、えー、今日は頑張れという曲を、えー、させていただきます皆さんに少しでも、えー、勇気と力を与えられたなという風に思ってますのでよろしくお願いしますまた今日スペシャルゲストで 一回目だけしかいませんが、えー、いつもご支援いただいてます、えー、リゾンさんから、リゾンちゃん、特別ゲストとしていますんで、一緒にこの会場を盛り上げたいと思います。ぜひよろしくお願いします。それでは、熱いご先祖のほどよ、よろしくお願いします。それではまいります。踊り子。 マイオカ 苦し「命離れやこ I'm n g o a d h でありがとうございました。ありがとうございま